ムンジェインのお気見上げに国民はいい加減うんざりしています。どうも、政治いろいろの学部です。ムンジェインの前代未聞の失策により、不動産価格の急騰に歯止めがかからない韓国ですが、ついに首都のソウルでもその影響が深刻化しているようです。 朝鮮日報からの引用です韓国ソウルの住宅価格と家賃の高騰に加え、売り物件不足も加速し、脱ソウル現象が何年も続いている。韓国の不動産専門リサーチ会社、リアルトゥデイが統計庁の国家統計ポータルの国内人口移動統計を分析した結果によると、2015年から昨年までの6年間に、 341万4397人がソウルから他の地域に移住した。毎年平均56万9066人がソウルを離れた計算になる。今年は9月までに43万4109人が離れた。特に20から30代のソウル離れが著しい。15年から昨年までに ソウルを離れた20から30代の割合は全体の 46.0% だ。具体的には30代 24.1% の割合が最も高く、20代 22.0%、40代 14.1%、50代 11.8% などが続いた。リアルトゥデイ側はマンションの売買価格と 家賃が数年間で大幅に上昇し、サラリーマンがソウルで住む家を探すのは難しくなった。首都圏の鉄道、道路網が大々的に拡充され、ソウルにアクセスしやすくなるほど、脱ソウル現象はさらに加速するだろう、との見方を示した。実際、ソウルに隣接した主要地域の人口は毎年急増している。とのことで、 いかがでしょうか言うまでもなく、ソウルは韓国の首都であり、人口の約5割が集中している主要都市でもあります。韓国では地方の若者が中学、高校の段階からソウルで暮らすことを夢見て進路を組み立てるというのが当たり前になっていました。そんなビジネス面でも文化面でも、韓国の心臓部とも言えるソウルで不動産価格、 家賃が高騰し、市民が求止に立たされているというのです。そもそも不動産価格がここまでおかしくなってしまった原因は、ムンジェインにあります。2017年の大統領就任以来、一貫して不動産価格の適正化を打ち出してきたムンジェイン。そのために取った手法は大きく、新築物件購入時の融資の大幅制限、 一人当たりの保有物件数の制限、固定資産税の引き上げの三つです。実際にはこの他にもいろいろな政策を打ち出しているのですが、要するに物件を保有するメリットを減らすことでトータルの供給量を底上げし、受給価格の安定化を図るという路線を取ったのです。このような政策の背景には、2000年代以降、国内で加熱している 不動産投資に歯止めをかけたいという思惑もありました。物件の価格が下がればお金のない一般市民も平等に不動産を持てるようになるだろう。プロによる無意味な不動産投機もなくなるし。と、下り顔のムンジェインでしたが、蓋を開けてみれば全くの逆効果。確かに、ムンジェインの不動産政策によって物件の供給量が抑えられ、 プロによる不動産投機にも一定程度ブレーキがかかりました。しかしながら、ムンジェインが供給抑制と同時に不動産売却時の課税も大幅に強化したため、物件を売っても意味がない状況となり、すでに物件を保有している人は意地でも物件を手放さなくなりました。ただ、不動産物件は暮らしの基本であり、やはり需要があるわけで、 家が欲しいという人自体が減っていくわけではありません。それでもムンジェインは堅タなまでに不動産の供給量を抑制。結果として物件価格が高騰し、またそれに伴ってアパートの家賃も跳ね上がることになりました。ムンジェインの失策の本質は市場経済を無理やりコントロールしようとしたという点につきます。本来なら 物件価格が多少跳ね上がったとしても、それを補うために供給量が増加し、いつかは受給バランスが落ち着きます。それが市場の調整力というものです。しかし、今の韓国ソウルでは、ムンジェインのお達しによって、物件の供給が強引にコントロールされているため、需要がどんなに増えてもバランスを取ることができず、 価格だけがどんどん高騰していくことになります。そして一番の問題は、ムンジェイン自身が一連の失策について一切反省していないことです。不動産の受給バランスがここまで崩れているというのに、ムンジェインはむしろ下り顔で、不動産価格はコントロールされていると本気で思っているようですね。少なくとも今すぐに 供給抑制を改めようとする動きはありません。失策の責任をいち早く取るべき国のリーダーが、ここまで無知な状態では、国民の暮らしには一向に光が見えませんよね。現に、アパートの家賃が跳ね上がったことで、ソウル市内で暮らせない若者が続出し、泣く泣く地方に拠点を持つというケースが増えてきています。さらに、 地下の高騰が今後も継続し、地方都市にまで波及すれば、若者はもちろん、働き盛りの世代でさえ、住みかを失ってしまうかもしれません。また、すでに物件を保有している人には、毎年莫大な固定資産税やランニングコストがのしかかってきますから、まさしく、すべての国民が不動産価格急騰に振り回されている、という悲劇のスパイラルが出来上がっています。 韓国国民にとっては秘宝ですが、長引く不動産高騰には今後も当面出口はなく、少なくともムンジェインの退陣まで続くという予測があります。いや、ムンジェインが退陣したところで、国民の窮状に本当の意味で寄り添う人材が次期大統領候補の中にいるかというと、はっきり言って疑問です。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴、